千しら白々と開ければ闇夜の一幕輝き放つは天日のことく後三千 直れ東京エサコイチーム3でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。